えー、今日はですね、えー、とまず今までいろんな動画を撮ってきたんだけどもまた新しいシリーズを始めようと思ってましてなん で,、えー、で新しいシリーズを始めるかというと一個こここでで区切りを、あのー、しよようと思ったんですよね、えー、これまで学習塾として名乗って「ブレイクセルーアカデミー」という学習塾で、ままあ、勉強戦略コンサルタントをやってきてで皆さんにコンサルティングサービスを通して勉強のことをいろいろ教えてきた経緯から。 えーとですね、次のステージに上がっていいこうと思いましたでどういうことかっていうとあの、ね、好き勝手なことを今まで自分も言ってきたけどでもその好き勝手なことをもっとねもっと幅広いレベルでお伝えしていきたい。 今までは中高生とか基礎生を中心にした勉強っていうものに対するアプローチだったけれど今実際私のところに来てくれてる方っていうのは実は大学生の方とか資格を取りたいっていう方だったりとかそれこそあの中高生のお子様の方が心配な保護者の方が直接来られたりとかっていう結構ですね大人の方が来られることが多いんですよねその受験を終えた次のステージ要するにこう本当に自分の進路自分の行きたい道を。 ある程度こう明確に見えている人たちとか、もう中高生の子が来るんではなくて、その子たちの将来を危ぶまれている保護。えっと保護者の方が来られるのが、まあンになってきてます。で、私が今回ね、お伝えしたい最初の動画でお伝えしたいことっていうのは何かというと。あの勉強との正しい付き合い方を考えてやりなさいってことです。で、これはあの大事なことではあります。ただ前提としては勉強を捨てられないならばっていう話です。あの多くの人はですね、もうずっと今まであの指導してきて分かったのは、勉強が嫌で嫌でたまらない。 勉強したくない、できれば勉強したくないと思いながらでも無理して理解して頭で理解して勉強しようとしているだから頑張っっててもも伸びなないっていううのはもう明らかなんですよね。だから私の塾では他の塾ではあんまり聞かれないかもわからないけども勉強やるのやらないのって話から始まるんですねで勉強やるのやらないのって話から始まる塾はあんまないと思いますむしろ勉強をどうやってやるかってことを前提に話を進めていくのが学校とか塾だったりするんだけども私の塾はもうその発想が全然違うので あの勉強さささせよううっていい気はさらさらないです。ただ勉強したいって言うんだったら勉強の効率的なやり方を教えるけれど私が伝えたいことっていうのは問題解決能力の育成なんですよ皆さんに問題解決能力をつけてもらいたくてこの事故をやってるだけですだから勉強するのかしないのかしないんだったら勉強以外の道で何をして将来に準備していくのかっていうのを一緒に考えればいいだけの話で勉強しろって話じゃないしえいおくしゃりが大事だったり一と言も言いませんむしろなんか そんんななことしたってね、将来報わわれるわけじゃないんだからそれがちゃんと分かってるかどうかってことを心配してるだけです。えー、と勉強してて何でしょうね保護者の方とか学校の教師の方とか特にそうなんだけども、えー、と勉強を頑張っとけば何とかなると思ってる人があまりにも多すぎるでそれは明らかに間違っているでその間違ってることを自覚しなければいつまでたっても勉強勉強になってしまうし。 そのどんどん世の中が変わっていくことに対してもっと勉強しなきゃもっとちゃんと勉強しなきゃっていうふうに逆のベクトルで動いてしまうので結局そうやって頑張ってやった勉強がね将来20年後になった時に全然役立たなくてあれあの時ねなんであんなに頑張ったのに役立たないのって話になっちゃう当たり前じゃんかって今の時代もう今の現時点で勉強が役に立たないってことはもう明らかなのにみんなこれまでの習慣が捨てきれなくて勉強を続けてるだけなんですよ。で特にそのの中高生ととかか基礎生の方とかあの よりもむしろ保護者ののの方方ががその気が強くてなおかつ学校の先生とか、まあ、先生というか学校の教師とかねあと学習塾の講師社員の人たちっていうのは大体勉強をさせることを前提にいろいろ話をするでしょ勉強しない人はダメだとか学校に来ないことは不登校サボりとかっていうネガティブなフレーズをかけて要するにその学校に来ることがいいことだし勉強頑張ることがいいことだしっていう校則をちゃんと守って先生の言うことをちゃんと聞いて、ね、教師の言うことをちゃんと聞いてとか宿題をちゃんとやってきてっていうのが 正しいことだとおもえっと思い込まされて育つわけですよ。でも結局今の現段階ですでにそういった勉強が役に立たないんだってことは明らかに社会にこうもう出てるんですよね。出てるにもかかわらずあの勉強勉強勉強勉強っていう流れが全然止まらない。でその結果勉強したくないのに勉強してしまう。 でそうやって勉強したくない勉強したくないと思いながら勉強するから全然勉強頑張っても成績が上がらなくてでもそのうつうつした状態から逃げることもせず、ね、じゃあそれをどう改善すればいいかってことも考えようともせずその努力もせずに、ね、大学になんとか頑張っていこうって思っていくから何の役にも立たないようなことしか身につかないし、ね、使わない知識ばっかりを頭に詰め込まれていざ大学に入って、ね、社会に出ようと思った時にあなた何ができますかって言われて困るんですよねだから私が今言いたいのはこの動画でちゃんと伝えたいのは 勉強するののかか、しないのかもし勉強するのであればちゃんと正しい付き合い方が分かった状態で勉強しないと全部無駄になりますよってことです。でこれがちゃんと分かってくれるかどうかで、あのーまあ、伸びるか伸びないかっていうかねこの20年後30年後の将来に向けてちゃんとした準備ができるかどうかが決まります。で私があのこの「ブレイクスルーアカデミー」というのを続けてきた理由は本当にもうそこにしかなくて問題解決能力です全ては。勉強がどうこうとか得点力がどうこうとか受験のテクニックがどうこうっていう話はどうでもよくて。 まあ、それは聞かれれば教えられることは山ほどありますけどそういうことじゃなくってもっと根本にある根底にある問題解決能力を皆さんにつけてほしいで特に保護者の方学校の教師の方塾の講師の方にその力を身につけてほしいそういった視点から子どもたちを見れば子どもたちに何をしてあげるべきか絶対見えてくるんでそしたら発想ががらっと変わります今やってることがどれだけ無駄なことかってこともわかるし学校の縛り方も変わるし多分、塾の教え方も変わりますそうするとすべてが良くなるんですよね。 子供たち一人一人が変わることよりも大人が変わることの方がはるかにあの大きな影響を及ぼすし早いんですなのでこの動画をね見てくださっている方がぜひ大人の方であれば あのー、もし大人の方であれば是非ねその大人の方にこそ変わっていただきたい勉強に対する発想を変えていただきたいですで勉強するのかしないのかっていうところからもっとね今考えてる勉強をどうやってやらせるかじゃなくて勉強するのかしないのかっていうもっと根本的な問いから始めていただくとじゃあ勉強しないっていう選択肢を取った時にどうすればいいかっていう発想もちゃんとね あの並列させて考えることができるのでそういったことをね是非子供たちにも広めていただきたいと思います、えー、今回の動画でお伝えしたかったことは本当に問題解決能力の育成についてってこととあの勉強をもしやるんであればちゃんと考えて正しい付き合い方は何なのかってことを考えながら、えー、取り組んでほしいということでしたえー、っとまあこういった形でねこれからどんどんどんどん私の頭の中をまたちょっとねテーマに分けて発想をね伝えていきますのでえー 勉強するかどうかっていうこと以上にじん、えっと、20年後30年後の未来に対して必要な学力をもし身につけたいという方はこの新シリーズをまたね改めて楽しんでいただけたらと思います。ま、えー、またた。ごご視聴ありがとうございました